皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年10月17日、アクセヤカーメロさんのお店に商品が追加されていることに今更気づきました。ググったら、バージョン 6.0 で追加されたもののようです。完全に見逃していました。というか、始まりの文章に戦略登録済みマークがついてます。 多分ログインキャンペーンか何かでもらったやつだと思うんですが、タンスト装庫を見てもありませんでしたので、捨ててしまったのだと思います。それはさておき、新しいアクセサリーを見つけてしまったので、実用性はともかく合成するしかありません。リーネさん、よろしくお願いします。終わりました。ラウンドメガネとゴージャスな指輪については、大当たりアクセサリーなのかもしれません。 守備力がプラス10になるアクセサリーって多分他にはないですからね。極地への投票のお題をクリアする最後の1ピースとしてすごく有用な気がします。始まりの紋章については MP プラス1で埋め尽くされましたが、他の紋章アクセサリーで MP プラスの効果があるものはないので、これも最後の1ピースになるかもしれません。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。